you はこの艦隊の指揮官なんか頼りになりそうじゃん OKOK 新たにあなたの補佐として派遣始めますあんたが指揮官新たにあなたあんたが指揮官あよあよ君はこの艦 んはじめまして栄光をカードは<笑> フッナミコでーすてかもしかしてこれは行りの異世界へ転生するあれではないのねまん、あ、でもいっかとりあえずよろしくー新たにあなたの補佐としてごきげんようしきおよ ロイヤルンえっと宝田リッカーですまだ混乱してて状況整理できてないですけどとりあえずしばらくよろしくお願いしますロンドン級の末っ子ロイヤル大型潤えっ 空母グロリアスです指揮官様胸を張ってください 車が来るまで暇で暇すねあそうそうこの前母校のみんなで遊びに行ったんですけど。 指揮官ケントだよ最近どう<音声>はじめまして指揮官栄光を。あんたが指揮官新たにあなたユニオンの最初のうん栄光を。はっうん<音声> は, はじめまして神社じあかねだよこの偽装ってやつメカっぽくてかっこいいねあとは怪いがいれば最高なんだけどヘイ指揮官 この感じよ。君はこの？やあ、指揮官。へい、指揮官ロンドン級の。ん。いや はじめましてシキはじめましおおこんにちは南実夢ですいろいろあってこの世界に来てしまいましたけどこちらでは従順として艦隊で力になれるよう頑張りますのでこれからよろしくお願いしますあんたがシキか新たにあなたのほ うわーなんか知らないとこに来ちゃったな。 私、飛鳥川知世です。しばらくここでお世話になるみたいなので、よろしくお願いしまーす。プーリン艦の救世主の登場よドキドキした 迎えに行ってきますね。 ヘヘヘッロンドン級の末っ子シロップ どうもーハスでーす。なんかいきなり変なとこに飛ばされたんだけどま面白そうだしいっかところでここ動画撮影とかオッケーな千葉んいやー指揮官私の出没地点を正確に予測できるなんて。 来たちょっと迎えに行ってきますねお疲れ様ですあ報酬も届いてるみたいなんでちゃんと受け取ってくださいね